あ、もうゲットですね。これはもうゲッ ト, <笑>ゲットですね。これは面白いですね。えー、<笑>これ赤なんですか赤か。だけど、欲しがる方はこっちですよね。この大きさですよね。うん、すごいなバター、今日来て。<笑><笑>動車の買い方いやいやいや。<笑>数と。行きです<笑><笑> ういう初めめままして今早早すちちょょっっと早く来ちゃったでなんでか見てみう見見ましょうはい<笑><笑>昨日もいいっぱい見た<笑><笑>あす今日は何だろう。矢島屋さん来たらやっぱり ちっちゃくて太いやつ。うん、<笑>力をつけて、えー、あ緩めていきたくてね、はいはいはいはい、それであの本当は喋らないことを。ずいぶん喋ってるんですよ。<笑><笑>と思いますよ。私の店で思いますもん。うん、これ、えー、普通の人じゃ言わないだろうなと思うようなことを、えーえー、あのみんな喋ってるのもやっぱり。 ゆくゆくはみんな愛好家の人。はいはい。それを見て上達してくれれば。そ, れそうですね。そ, れでそうですよね、はい。後取りがいないんですよあ。<笑>私もね、だけど結構喋っちゃうんですよ。いいんじゃないですか。そう、だけど。<笑>多分最初はいろいろ叩かれるかなと思ったんですけどね。うん、意外と寛容です ね, ね。意外とそうですよね。もうそういう時代じゃない。そうです、ね。ですよね、はい。どうですか。ええ。二つ三つ。二つ三つ。<笑> いや今日はだから、<笑>うわー、これすごいな、困っちゃうな、これ困っちゃういや、ファツミだからね、なんかすごい大物を狙うかそうですね、細 か,、ね、細かく買うか あ,、ね、あれ、これあれですか大天草とか見えるんですかそ う, そうそうそう、こ, の辺ここら辺ですかですこれ全部そうですか熱は多少、そ っ, そっちはね、うん、あのミラーズマの2章なんです<笑> ミシできるんですか？ネアズマを畑に入れといた人がいて、えー、それのミショをね毎年取ってるみたいで、すよ。そこから分けてもらったんだけど、半分、はいはい、以上枯れた分、あ、そうですか？<笑>えー、ほら真っ直ぐですよ、はいはいはい。それがどうしても許せないんで、えー、曲げちゃうんですよ。植える前に、えー、<笑>そうするとすぐに枯れますよね。ええー、ミネアズマいいな。あ、ミショですか？あるんだミショって。 はか。継ぎ木が、うん、昨日もちょっと紹介した、ね、昨日が動画アップされてちょっと生意気につぎ木の話をしたんですけどミネアズマありますよねありますよね、うん、ミネアズマっていうとつぎ木ってイメージだったんで、うん、ええー、もうゲットですねこ れ, これはもうゲットですね値段も聞かずに峰はも う, もう値段も聞かずに<笑>いやどれが欲しいかあとでまた、うんね、じっくりこれこっちはまたちょっと上なんですね年数が。 あ、それはね、違うんですよ。違うんですか。あと、これがミネラル。あ、すげえ。ああ、いいですね。えー、すごいな。あこれでも、なんか巻いたんですね。うん、うん、あ、これはもうじゃあ、ある程度なって、やつを、買ってきたんですか。はい、ここほら安倍さん。はいはいはい、あ、そうなんですか。ね、雪どけで、土が硬くて、えー、掘れないんですよ。はいはい、だから、それす、過ぎたら。 すぐ行こうと思って行くでしょ。えー、そうするともう売れちゃってんの、えー、<笑>だからねなんか。これでもいいところ寄ってきたんだけど、も、はいはい、っといいのはあるはず。あるんですか、えー。それくらい人気ありますよね。ありますね<笑>、えーこれ。これとね、方来の、ね。あ、蓬莱ですね。B ちなみにこれいくらなんですか ？BK、ね。え？値<笑>段<笑><笑><笑>、ね、の話はどうできているいの か, 分からない。<笑> す ご, いで す, うわすごいなこれ、なんか不思議ですね、<笑>この YouTube で見てる方が、これはう喋いだっ<笑><笑>あもないんですよ、ね、こういうの。しですりだっていて。 意外とないんですよないんです よ, ですよねだから全部作らしてるへ、えー、すごいいっぱい鉢あるんですね僕は知らなかったすごいす寸法出してええめさんじゃないですか、ね、えで狙いはえやっぱ五葉松なんですか五葉松はちょっともう今もう気持ちが五葉に行ってる五葉に行ってさっきの土焼きも<笑>あーはいはい天橋と黒松なんですあーなるほど あこれキュウさん、うんこれは真似しててまよでですすすらって<笑><笑><笑>大きくて7セセセンンンチ、チ、は、チ、い、平均5センチぐらい5センチあすごいごね、ねとミニな超ミニですよね。今まで作れない えーねえー、そう言われるとガゼンこっちは<笑>よしってなったら、うん、やってろってなるわけ で, すで5年ぐらい作りましたから、えー、いっぱいあったんですよ、えー、売り始めたらパッとなくなったああでしょうね分<笑>らい残ってた今みんな欲しがってますからね1 0ンチ以下のねーんああーこれも面白いあっでもシャリ入れるんですね 入れてこれも小さいのを作ろうかなと思って、えー、枝の細い枝で作って、はいはい、シャリをこう見せながらね、はいはいはいはい、この間動画でも紹介したんですけどシャリ削って水水が残ったら水水が余計太るんです、ねはいうん、水水が太る余計太るああの水水をねこう真ん中削ってあるんでしょ、はい 両側かかからら、攻めていくと、と、うん、本にになるるるこのの 水, 水が太太んんでですすよ。ったわねそうそう。両方削ってって、こういうふうに盛り上がって、うん、あれがつながってね、うん、そう最後はどっちか1本の水杉になっちゃうん で, うです、ね、けどいたしゃりを育てるってい う,、はい、う名言をだ削って。 盛り上がらせると。そうシャリを育 て, てるって。そうですそうですね、はい。そうそうそう。伊<笑>久さん。あああれいい言葉だなと思って。い<笑>たシャリを育てるって。ああこうやって見ると面白い。あこれなんかもこれは面白いですね。ええー<笑>。これだから。 最初、だね、えすってますよ、これねそうです。曲げといてね、曲げといて、針金加んですよ。えー、えー。針金かけて、八に入れるから。はい。三分の一枯れますよね。ああ、はい。で、あの残ったものはこうやって、もう元から曲がってるから。うん。これ、これだって、あれじゃないですか、海外の方持ってく、もと、向き、じゃないですか、これ。ですかね、<笑>これもいいや。ええー、これ。ああ、ちょっと。<笑> テンンション上がりますねいるあんままりこここでで来るると<笑>そうだからなか先見えてるからね、うん<笑>あまあ、多くなれれば別に多くなければあで買うはそのの会ったやつ<笑>あ買ったんじゃ高いですね。あ すごいこれでも、うん、買うなら全部見たいですね<笑>全部見たいね、えー、ちゃんと、ね、ちょっ と, とりあえずザーッと一回見ましょうか欲しいやつをザーッと一、えー、回全体ザーッと出していただいて<音楽>商品はね私やってたんずっと最初もともと商品やってて、はい、あその飾りを特にしたいわけではないんで、うん、黒松そうですね作る方が好きなんで、うん あんまり黒松とは正直と思ってないんです、あんまり。あ、涼しいねって言われるんですけど、はいはい、大体みんな黒松欲しいじゃないですか。うん、黒松はね、冬とか赤松とか。はい、売り出したらね、えー、あっという間に売れちゃって、えー、今三本切り残ってないんですよ。ここに、だ、ーょと黒松あったんですよ。いや、これだと、干しがありますもんね、普通。中に赤松もあって。ええー。こ れ, 赤, これ赤松。あ<笑>、これ赤なんですね。赤。だけど、星しがる方はこっちですよね。そうす。 やっぱ飾る天のとと、ね。ですよね、よ女性がこう一番よね、偉いところでこう。<笑>で、俺、私が式典のよみたいになっちゃいますよね、飾りですよね、も、は、天、い、の, のところに。これはすごい、こういうのもないですよこういう。こういうのがあったんですよ。い, いいですよね、あの黒はあんまり、黒とか、諸白は傷はあんまり気にならないから。そうそうそうこの大きさですよね、あそこにあるのはみんな黒にない。 ああすごい な, すごいなこういうのために、あのー、ちょっと遊びに行ってね、えー、拾っていくるんだけど、えーうん、面白いでしょいやーこれ好きですねこういうの、うん、面白いなどうやって作るかなって考えちゃいますよねボ、うんうん、ディーは ね, ですよね想像つくんだけどまあやっぱ枝が、ね、うん、うん、こっち流したいですよねこっち流して<笑>買って作ること考えちゃう、ね<笑><笑>れは変うんでここら辺なな 言っちゃってください言っちゃってって言っちゃないですよね<笑>そうこれが、えっ、ー、と、二根、ね、面白いですね面白いですねこれ、違うんですか値段がそれぞれ、えー、年とってくるとね、買いに忘れちゃってしょうがな い,、うん<笑><笑><笑>いね、長いことあるでしょ、ねえー、うす、ね、<笑>いや、これだけあったら、もうねそんなに買うわけじゃないんですよ、はい、大概、うちで作ったものが多いんですけどええー、これは次ではないんですかこれは これは次ですか。全部あでいいわけですね。こ れ, これですかね。そうそうそうこれがでですよね。でもご用台にご用代にご用だから、ね、あの花なくなっちゃうんですよ。そうですね、うん。黒だと分かっちゃうけどね。はいはいはい。これ も, も欲しくなるなぁ。これが安倍さんだからこうご用台にご用つむんでさ、そうですよね。黒についちゃってる、ね。そうそうですよね。こ、うん、れがいいな。それが一番いいかも。この針金かけはあの安倍さんの。 あのお孫さん、ああ、今の、今一生懸命やってるいやー、やってますよ、やってます、YouTube でもやられてますね、うん、これ の, の枝ですよね、この三つある、うんど、それをどうしようか、動画にできそうですね、動画できそうですよね、そ、うん、れか頭立て替えるか、抜くとまっすぐになっちゃいますもんね、元の芯に近づけるようそうですよね、うん、そうするとこれが頭になる可能性が高いですよね。もうちょっとコンパクトになる えー、えどうしようかなちょっと欲しいのとりあえず抜いてって後で値段聞いて<笑>、えーえー、ちょっと考えますね<笑>これが1500円です大天守千五百円ですか、えー、やっぱり未勝ですもんね未勝かでも欲しいなこれ可愛いなもうう個買おうかな、ね、なかなかないですよ大天守大天守じゃねえ峰東の未勝ええー、ないもんな峰マの未勝ってこれも初めて見た 偶然行ったらさ、えー、あって、ミネアズマ、ミネアズマの二章、来た亀甲がありますよねこれね。大天使でもいいな。ネス立ってるんですよ。ね。細くてもいいからっつったらね。はいはい。千個より細いのも。<笑><笑>どうやって作るかだな。でもな。こういうの太いのもある。これでもパッと見てわかります。ありますね。やっぱ。 太いですね。うん、葉っぱが太くてね、しっかりしてるよね。ミネアズマはね、いやミネアズマのミショ良かった今日来て。<笑><笑><笑>ねこれも欲しいなと思ってたんだけど、これ見ちゃうと、うん、ちょっとなんかもうちょっと。えー、あこれ太い。何これ。厚めっていいじゃないですか。これいいじゃないですか。大天使。そうなのあるの探せばあるんですよ。とか言ってえこれいくら？ ああ、あんまりかかかかないいそそうううでですすすすね、ねね、ね, ね, ねががちちちょっっっっっっとごごごゃややぱこれからててつだ 取,、えー、取, 取らなくても高いよって言われちゃって。 これ辺の取る前のやつっていかぐらいなんだろうね。相場感、完全予想で買う感じですよね。相場感がわからない。これは苗が出てるやつね。ああ、なんか最近のちょこちょこっと。うん、で、あと数年で話せると思うんだけど。はい、これまだほっぽっといた方がいいんですかね。ねもうあとは一年ぐらい。一年ぐらいですか、うん。こうやって肥料うんと乗せてさ。ああ、そうですね。苗、うん、が出てる。そうだね。もうね。出ているやつ。あ、これも出てる。ほら、ほら。 <笑>あ、これですか。これ。あ上か。うん、ああ、切ってんですね。うん、これ幹が、な、わからないですもんね、どういんだかね。幹はね、多分単管になってると思う。え、いいだよ、これ。単管。うん、ほらこ、この辺、この辺見ると分かると。ああ、はいはいはい、電卓持ってきたほうがいいかな。<笑>あ、あるよ<笑><笑>ちょっと。とりあえず置いていきますね。後で。うん、いやーあー、やばいな、正月。 いや、これはでも、ある程度こう、経験値がないと。まあ、そうですね、手出せないですね。ちょっと怖いですもん、やっぱり。なるほど。いや、もう、下はもう信用してたんですよ、完全に。わかんないですもん、だって。見えないですもんね。ね。それはね、ナ那須五葉。あ、これは、うん。あ、さっきのものですか。あ、うん、あれもそう。那須。あ、あそうですか、うん。これは、あの、那須五葉で、ね、なかなか良くならないから。 飛ぶけど。ああ。ナスゴイ一番出るね。まあいいですよね。うんあのー、安 全, 安全。目が。ああ目が。目が。あよく出る。あこれもああでも絶対これ置いて帰ったら夢に出るな。<笑><笑><笑>また買いに行きます、ね。いやー来ちゃうなこれ。さっきのもちょっとちょっといいですか候補として。はい、<笑><笑>ちょっと後で。これも面白いですよ面白い。 あばいなこんなの<笑>黒が黒があんだけあるから紅と黒の数のバランスをね黒の方を主体的に考えようかなと思ってる最初の、えー、<笑>だから意外と安い安くなってると思いますはいこれでも動画出したら多分売れますよ紅松ねいや私紅好きだからあれだけね型、うん、っ, って言うとえー、っとこんなのあるん だ, だまたまた来ちゃう喜んでくれりゃもうそれで。<笑> ええー、あとさっきの、心拍だなぁ。すみません、僕一回、ごめんなさい、一回、一回<笑>見ましょう、やっぱり。<笑>言ってたよ<笑>動機もね。うん、動機もあって、これだと面白いですもん、これ。一<笑>時間ぐらいの動画になるの。好きなんですね。好きですね、だって、これ面白いじゃないですか、こんなの。<笑>こボールの。ぼ<笑>、ずこういうのはね、一歳小ではないんですよ。あ、なるほど。こういうのは一歳小で。あ あ, ま、まあ あ, みよくあ、なるほど、なるほど。 豆ですよね。も自分じゃ熱、ね、着できないしな普通にね広瀬さんいつもやってるように粘り作るような、うんまあそうですね、このも別に大丈夫ですよねきっと。 欲しくなりますね。<笑>これも、いやもうね、ちょっと最後に相談します。あの。お財布 と, 財布とちょっとどのぐらいあるんですか、この下ミッキーの長さ。さすがいい質問です。私も聞こうと思います。2000… それよりいくらか入ってると思うんだけど、えー、覚えてないな。<笑>でも、ま、ちょっと深めに多分植える、ね。ありますもんね。ちょっとありますよね、きっと。うん、だけど、10センチぐらいで。 うん、ある程度収まるようには作ってあるす、ねうん、と思う。ちょうどいいかもしれない。ちょっとこんな、ね。多分ね、二センチぐらいね、割っんなってるのかな。だけどそこでもう根を作る位置だってことですもんね。もうそこから取り木する話じゃないですもんね。なるほど。うなるなこれは。と言いながらこの目の前にキヤキがここ。これは取る前。こ取る前。取り木する前、うん。赤っていうのはやっぱ葉っぱが赤いんですか。葉っぱこういうするです。これも見たな動画で。 赤っつっても赤っぽいっていうね。赤っぽい、うん、あ。一位か。わあなかなかないなこういうの。ないですよこういうの。値段書いてありますね。どっかに書いてありました。ここああ本当だ。種種買ってさ。いいで う, うん。う今年ちょっと針金かけて。 作り始めそうなっていんですか、ね。うん あそうあちょっとごめんなさ い, 硬いあの<笑>木自体はあの枯れた後は硬いみたいですけど、うん、あ針金かけるのにはあの心拍と同じのう位おんこ、ね、ってやつですよね、うん、結構やっぱいいやつは値段がね、うん、いやススするからなかなか、ね、しか も, 珍しいですもん、ね、熱いから枯らしちゃいそうで怖いっていうこれなんひえっ110個それすべてあですね あとあれありましたね動画でカエル最後一本になっちゃったんだよなって。意外とちっちゃいんですね。すごい動画で大きく見えたんだけど、ああなかなか面白いですね。まあカエルだとしますよね。えー、こういうふうに根元からこう出てるこの部分をと感じ剥にしたあ枝を枝を横に出てる枝 を, 枝を取った。 ここで自然の曲がりがあるんですよ。はいはいはい、その枝がこう出るから、はいはい。自然の曲がりがあるから、すごく面白いのできる。昔はそ、それをね、ずいぶん作った。面白い木が出来るのも、想像できる木じゃないか、はいはいはい。それで、えっ、ー、とね、根がね、こっちにいっぱい出るんですって。<笑>で、これ根をついた。で、こっちに根をついたんですよね。 勉強したんですよ<笑>。どんどんこっちにね、えー、こっちに伸び行きしし ち, ちんですね。<笑>でもこっちに根、ね、がありますよね。それついたのよ。あこれもついたんですか。<笑>面白いですね。こういうの好きな人ってちょっと変わってる人ですよね。普通じゃないですもんね。<笑>普通じゃない。ですよね。普通じゃないこういうこのこの離れたところにこういうもう全体景色として見れるかどうかですよね。うん 白人の人はもう突拍子しないことをやるからね。業者はさ、えー、売ることばっかり考えちゃうから。はいはいはいはい、<笑>面白いなぁ。これを尾井さん。あ、尾井さん。尾井さんから買ったの。それでまた取るんですかうん小。小さく作るんですけどね。どこから作るかわかんないけど。これだって。 粘りはちゃゃんとあるじゃないですか粘りだから硬貨みたいなそういうのに刺してあったらさそこでくびれてそこから苦し紛れに根が出たりするあこれよく見ると上だけだとね、うん、なんかこう と, とぐろ巻いてるように見えちゃうんだけど、うんうん、根がしっかりしてるからあそこの小口さんちはね、えー、ああいうふうにいっぱいあるけど ね, ねあれよく見るとね宝の山だよ、えー、山だよあそこは、はいはい、そうだからもう15年以上行ってないんでただ動画でね キウさん紹介してくれたから。ヒ、う、メ、ん、シャラの。ラの取あ、トリキシテ。やっぱりヒメシャラだ。あ、これだ。いいやつをずいぶん売っちゃったんだ。ん え, え、いいやつをね。いいやつ売っちゃった。うん、あれあ。毎年そうやって出来上がってくるんだけどさ。ええー。コンパチに入って。はいはい。出来上がってくると売れちゃう。はいはい、ああ、そうですよね。取扱飾ってるよみんな。あ<笑>あ、ついでるんだ。い, いっぱい刺さってますね。あれはえあれですよね。幹に通すんじゃなくてやっぱりこう。 そそヒメシャラは水、ええ、を作ってそこへこう埋め込ん で, 込んで枝継ぎしても呼び継ぎをしても、ええ、カエデみたいにごつくならないから傷が巻いて そ, その部分がきれいになっちゃうんですよ、はいはいはいはい、だからあのヒメシャラはそうですそうそうう勉強ですよカエデは肉巻きが激しいんですよ幹を削ってこういうふうにやるとそこが巻いて太っちゃうんですね。ごつくだからこう穴を開けてこうやって刺すなるほど 皿はそういう太り方をしないんでこうやってつけて画鋲 で, で、ね、<笑>これ画鋲で固定し て, る て, るんですよ、ね、ているとですかねあれねちっちゃいのできるんだろうなこれちっちゃいの作るんですもん ね, そうですねそうです動画の編集が恐ろしいことになりそうだ、ね、ああもうあの<笑>あの途中でカットしてくださいそれぐらいのやつでさええー、それぐらいのやつでやって出来上がってくるとさこんなでかくなっちゃう<笑>こんな大きくなるんですか いや結構ね太るもんだよねいや作ってるうちにどんどん太っちゃう。皮、うん。皮見てそ。それぐらいのやつだよ。ああそれいいですね。手かかってるなー。作るのは好きだからそうなっちゃう。え作ってあるでしょ。えー、あはいはいはいはい。あ深いですね。それぐらいにしないと。確かに。吐き出されちゃん。ああ。じゃあ出されちゃうんですね。そうそういいな姫シャルモン。なんか。 大きさがわかんなくなってきますねちっちゃいのいっぱい見てると多分これだって商品ですもんね普段見ると迫力があるからさあるから大きく見えちゃうんですよだから今感覚がちょっとおかしくなってますね、うん、普段見たらもっとちっちゃいんですけど、うんすね、大きく見えちゃうきうんキョウさんこれ知ってるんこれカリンカリン都カリンこれと同じくらいなのもうちょっと小さいの、ね、がなるんですかなるこういうの全部花芽 春に咲いて実、えー、がなるかわいいこ、うん、んな小さいのになるなんてなかなかれそれですよね<笑>みんなこうこう大きいから、うん、大体みんな大きくて、うん、枝折っ ち, ちゃいそう な, <笑>か悩むなこれ楓とあと と, 欅とこ。あと心拍だな拍のあの心拍があこれは獅子頭のあれですねしし、はい、昨日紹介してたやつだそう あ、こっちはも取 っ, ったやつですか。こっちマイヒ メ, イヒメあ、マイヒメか、うん。でもやっぱりこういうの買わないとな。どういうことですか。いやい島さん来たんだったら。そうですよね。ね。そうって感じの。こういうふうにね、せっかがね、少し長いんで、これがオリム。せっか、せっか、せっかが長いっていうのは節が。せっか、節、の葉と葉の間の。ああ。これがマイヒメ。はいはいはいはい。マイヒメはなんかこう切り込みが大きいような。 そうですね。平均5枚ぐらいかなこっちの織姫の方は7枚ぐらいあるか7枚っていうのはこうこうやってここにちょこうん、ちょこうこうこのこうこうこうこうこうこううううううう 離れなくなってます。手から。<笑>私、あの小さいの作ろうと思っ て, 追て、はいえー、追い込みかけて。で、追い込みかけて、目が、と長めに切っちゃったから。はいはいはい、ここに出なくて、上で、出ちゃった。はいはいはい、今、これ、と、ここで切ろうと思って。おお、なるほど、もう一回。これ失敗な。でも、うもう一回出るかもしれないですよね。ここ出ると思います。なんか節ありますよね、えー。その周りからはね、出ると思うんですけど。そうですよね。うん ああ、それで切るんですか。切るんですよ。ー候補。今、<笑>時間がかかる、心拍。あ、ちょっと待って、これいくらするんだろう、今。ちょっといいですか。あの、あ、ちっさっきの心拍ってじゃ、ちょっと見ます。はい、じ、は、ゃ、い、これじっくり。取、はいはいはい、っちゃんだから、本当はやっちゃいけないんだよ。あ、そうなんですか。うん、この太さになるとさ、こういうところに、力溜まっちゃう。 そうするとあの値段太っちゃうよ、えー。糸でやったりね、ビニールでやったりさ。でやったりね。うん。<笑>大量に<笑>。大量に持ってる。形が面白いですね。うん。<笑>ちょっと。そう置いて置いて置いときます。心拍はいくつぐらいだ？新パック三つ選びました。三つ。お財布と相談中。あこっちがあるんだ。<笑> あとは<笑>あの、ケヤキだなぁ、ケヤキとカエデちょっともう一回してきなが<笑>これはもう買うのかな、じゃ<笑>なんかミニが良くなってきましたね<笑>そうです、ね、ミニが、ええ、服、相変わらず大きいのも好きだと、うん、ただ増えるだけっていうそうそうそう、<笑>もうやがて手放すんでね 置き場いいつも心配しちゃいますね。なうう<笑>、まあね、なくなったら、ここはいくらな ん, んですか そうか、長寿梅はたぶん今作り途中の向こうにあのめちゃめちゃ絡めてるやつがあこれかこれですこれだあーこれするんだろうなあしそうですよねだけど大きいな結構大きなっていうかここに来ると大きく見えちゃうんですいや大きいですよね。っていうか編み込んであるから、うんねうん、これやっぱりきちんとくっつけるために伸ばしてる うん、そういうわけじゃないんだけど手が当たらないからああええー、ちょっと大きな買い物ですね映えるんで映える撮ってほしいな撮ってほしい撮影したいなっていう気持ちがちょっとありますねバーッて切って植え替え て, てでも背が低い方がいいってことか、えー、やっぱりバランスでしょそうですねええー、<笑>ちょっと悩んじゃうなこれちょっと<笑><笑>っ爆買い界だな、ね、爆買い界ですね 枝た関係ないもんね。いや、そうですね。かかやっぱり。いや、背はね、空きがないように枝があの。バランスよく出てた方がいい。すなるほど。そうです。こっちのがね、うん変、変化がこっち普通にボコーンとなってるんですね。なるほど。それを面白いとするかどうか。うーん。長寿が好きなんですよね。なっちゃうな。だってこれ切ればちっちゃくなりますもんね。すごい。<笑>これさ、最初。 こ う, うこういう細だったんよ。それでこれにねここにあんの4箱ぐらいかなくれるっつったの<笑>でも俺はこんなのいらねえよなって そ, そ, <笑>、うん、それも動画でやってました言ってたやってましたねそしてさ何年かしたらこうあんでここ小さくこのぐらい小さくてさ、うん、面白いのができてきたんだよこれ矢島さんにあげるって言ったやつだよなって言われてたん<笑><笑> <笑>しょうがないかってきたよ<笑><ほ><笑>、うん。みんな売れちゃったけど。ま二ついっちゃってもいいんじゃないですか。こ<笑><笑>れミッシなんだもんな。これ行個うしいなど。どれがいい か, か, ががいいですかこれかね。そうそうそう。これもこれもい い, これもいいじゃないですか。いいじゃないですか。こん中だったら。うん、これやっぱ針金かけてあげたんですね。もうさん来たんだからこれ買わなきゃだよ。<笑><笑> 自分の言い聞かせてるさい。これみんな動画で見たやつもんだって。そうですね。うん、だから、やっぱり九さんの効果あるってことですか。<笑>確かに。これもそうだって、長寿場もそうだし。そうですね。これも、をね、選ぶのうち、業者は多少見るかもしれないけど。これを見る人そ、その、そうはいない い, いないですよね。<笑> い, いない。新馬抜き。うん、新馬抜きしたやつ。ううええー、で、これだけ残ってるっていうのがすごい。 これだけど、あれですか春に。だですかだから根の方もまだ心配っていうことですか一応取ったら取ったんですよね、うん、根は新しい芽が出てきてその芽が育つまでちょっと置いといた方がいいでいすかこ の, この芽がね、うん、この春にどのぐらい伸びるかによって切るか切らないかは決まってくるです、ね、ああ で, でもこういう芽があるってことはもう切っても大丈夫ですよね、うん、こ, こ, これがあるよってことは多分ね その勢いに応じて切るか 切, 切らないかはそうですね、うん、これなんかも完全に2つあるからこれは取っちゃって良さそうですもんねいやここもっともっと下で切るんであればあこういうところにほらチクチクしてきてるんでしょ、はい、これを生かしてもこれを上はもう全部そうです、ね、取っちゃった方がいいよはするんですよだから こういうこのふに生えている芽がどれだけこれから五月ごろあの伸びるか、それによってだと思うんですよ。こ、はいね、れを見てじゃあ夏頃、勝負するかだな。そうですね。そうか植え替えない方がいいんですねこれね。植え替えたい気がするけど。再<笑>発。上と下は日にちっていうかあれを置いた方がいいですよね。えー、いやこれまさしくこういうの欲しかったんですよあの今日。うん こういう松の太いのってあるのかなって。メモ足元見たいですけど。足元いいですよこれ。おお あ, あすごいですね。うん。でも本当そこにここに並んでるやつの原型みたいな感じで、ね。うんもっともっといくなるよ。ねよるね、骨は骨 は,、ね、骨はね。あれもう一つ。私後頭に二つ。あ, あそっか。<笑>これも外す前のやつですよこれ。<笑>外す前のやつ。<笑> 楽しいじゃないいいですか。業者の買い方いやいやいやと<笑>いうかこの数がね<笑>数と、まあま、る<笑>いやいやいやい や, い や, い や, いや金額的にはね<笑>ちょっとじゃあ計算をこれで五葉<音声>松シリーズがこれですねこれは、うん、取引をして那須御用で5月に抜いてこういうところから芽が出てるってやつですね、うん、ですあと五葉松シリーズだとそこに取引のやつが。 これもすごいですよ、ね、二つ で, 二つですすねねつそれとあとこれですねこれが峰ズマですね峰ズマもう一ついいのあったんですけど、まあ、れちょっとねここは作っていくようですねこれがうすッ、ね、と背が高いこれが御用あと御用がえっ、ー、とねこれがね多分これ言うと島めさんまた殺到しちゃうんですけど、うん、峰ズマの微生ですね私初めて見た峰ズマの微生ってこれですねでこっちは大天将ですよねそれと あこれもだこれがマイヒメモミズですよねはい、はい、でここは、えー、こっから枝をついてここに出てきたらこれ取っちゃうんですけどまあこれ即で取っちゃうと思いますね、うん、もうすでに太ってるんでねこっちの枝が、うん、ととなんかエゴノキエゴノキ<笑>エゴノキ ね, ねエゴノキもちょっと整理してってこの取り木をされたという、うん、であと 長<笑><超>寿は<司><笑><笑>これ悩みましたけどねこれも動画でやってて、うん、これもちっちゃく、ね、作って針金かけたらよくなりますねこれとあと心拍が3つ面白いですよねこれが両方削って真ん中2本水吸い残しておいて、うん、でやがてはこう太らして、えー、1, つにしちゃう1本にしちゃうっていうこういう。 これはねなかなか矢島さんも売りたくないって言ってたやつですね。<笑><笑>まあこれは、うん、この辺がね、ちょっと、うん、ということで、はい、買いました。値段は言えないで す, いですけど、はい、多分相 当, <笑>相当な金額です。はい、あ の, あの業者の買い方ってお褒めお褒めのことをいただきました。<笑>またしばらく。 あのそうですね、自粛しないといけない自粛して、はい、また動画で紹介できるかもしれないんでまた、ねねはい、お会計してま<笑>っすぐ帰ります、はい、<笑><笑> お, 昼代なお昼代だけお昼代だけのことって値<笑>引きはしませんから<笑>私は<笑>自分のルールとして<笑>あれはだめですよね、うん、あ, れあれがこうだとかクレームつけて安く買おうなんていうのはう絶対ねいますよね私 も, 私もそういう買いい買方。 でね、あの商売だから負けてくれっていうことは言いますけど決して、う、え、ち、ー、をつけてそうそうそう買うということあります、えー、昔ね、やっぱりそうなりかけた時があって、はい、これはいけないなと思って、うん、だって面白しろくないじゃないですか商売をお互いね、うん、買うのに気持ちよく買いたいから、うんね、自分のことを考えるとね、それをやるとまた、ね、次に、ね、高い枝になるんですよ、うんうん、この人、どうせ負けるからって。 自分が今日これとこれ見て太い、ね、一本木ってあったんだけど割とこうこれ種にしてこういう枝で作っていくようななんかそういう好みがあるんだなって自分で発見しましたね海葉もね単幹のあったんですけどこういうふうに相関で作っていくそうですね、うんこのぐらいの金額を用意してきてたんで、ね、<笑>それに驚きです や, い や, い や, いや<笑>というわけでじゃあ今日はひ昼間さん爆買い爆買いで お土産いただきました。<笑>おたしょうのいい欅の種いやいや。ちょっと今まだ悩んでるとありますけど。まだ。<笑>悩んでる<笑><笑>ですね。まだ悩んでる。いいんですよ。気持ちいいぐらいの、はいはい。そう、爆買いしました。爆買いでした。ということで、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じおまけでこれ見ますか。ああ、はいはい、そうそう、私は見てないんだよな。おまけで僕の買ったもの。あ、これは一つですね。そうです。もう、はい、大した買ってないですよ、僕は。 これがミショウネズですよね。ミショウのミネアズマ。ミネアズマ。ないんですよこれなかなか、はい。いいですね。あとこれ辺が心拍。心拍。面白いですね。ちゃんとねじれてますよね。よ足元ね。これはもうここからいろいろできそうだなっていう動画の素材です。そうですね。三、ね、本買っただけです、ねはい。はい。これ三本ですか。三本。でもなんか全部小さく作る仕事ものをあ。ああこれ面白いじゃないですか。 これは川崎先生行きかな。ああ、そうですね。いや、私も欲しいぐらいだね。いいですよね。うん。次っぱ出るんですね、これね。あ、これ太いですね。へえ。これ矢島さんのところだったら、やっぱこう遠とこバンバンと落として、ちっちゃく作っていくる感じですか。う, うん。最終的には。まあ、だからどうにでもできますよね。普通に盆栽として作ることもできるんで。どこまでで太らせるかってことですね。これ伸ばすところ。これを今年切らないと下。 裾の方の枝が退化してっちゃうよね。うん、あ、なるほど。うんうん、ちっちゃく作るなら、もう今年切っちゃった方がいい。そうえー、なんで切ねえかというと、挿し木しようか、どうしようか迷ってる。そうですね。うん、それでも、しょうあまりよねやな。ですかね、でも、いいんじゃないですかね。どっちがいいし、あの、スニッパーの出るやつと出ないやつ。出ないやあれもあるんですね。出ないや、出ないしょうの、ん。そこにあるんですよ。ここに。ここに。どんどん ああ、それ、そ、う、れ、ん、でも出ないしょうがあるってことだよね。これかな。でもた、たまな、たになりそうですね。前に作りやすそう。それで、これは確実に、あの、出ないな出ないやつなんですか。そ,、ねね、それがいいですよね。確かにね。かにね<笑><笑>次一発出ないやつがあるんだな。やっぱ三年我慢しろって言うんだけど、できないんだよな。差し金が、差し金を し, して、はい、帯付かんがにぎよね。 あの杉っパの出ないのは差し木して確率が悪いって言ってるああそうなんですかななるほど。なんか元気な証拠っていうのはありますもんね杉っパはねそうそうそうでもなんかあれですね棚ができそうだやりやすそうですね、うん、この昭和あっここが向こうが普通の取り木の残念で<笑>また作るああ<笑>でも足元もそうじゃないですか、ええ、2000円ぐらいでね、ええ、いっぱいあったあそうなんですか そ れ, それで出てか？それでそれが急に無くなっちゃった。<笑>後でか い, いいやと思ったらさ、ね、急に無くなります。面白いじゃないですかこれ。それ失敗。<笑> あ, あ、取り気がですか、うん？やっぱりマメとくとどんな素人でも面白いのを作るよね。<笑>あそうですね。いいじゃないですかねこれ。 こっちは枯れてるんですか。え、こっちは枯れてる?取取。取りきったんで、と、あ、取れなかったんですね。これも取り、取るんですか。取るとこないか。取るとこないんだけど、ここの芯抜きしてさ、ぐ、は、っ、い、と曲げれば、形になっちゃう。ああ、はいはい、はい。というので、芯抜きする、うん。ああ、うん、中ですね。木が良くなればね。そう樹線、ね、が上がってくればね、うん、すごい芯抜きして。まついでもいいんでしょうけどね。うん 難しくて山っきのさ天白の枝継ぎ、えー、何百万ってそうしたよねあ<笑>、えーまあ失敗して私も買って枯らしましたね随分、えー、元のやつを外すタイミングが枝をどう一気にやっちゃダメだっていうんで外すタイミング葉っぱの剪定もそうですしあの元のこうねポットの根を切るタイミングも難しいですよねうわあさ<笑> まあ、こんなところですね。うんね